職場における女性に対するヒール、パンプスの着用について、これも大臣にお聞きをしたいと思います。一昨日、六月三日に約一万八千八百通の署名とともに、職場のヒール、パンプス着用指示をやめてほしいという要望書が厚生労働省に提出をされています。 これはハッシュタグ、クートゥー運動といってです、ね、ローマ字なんですけれども、義務による着用は苦痛だと表明することを、これ、インターネット上なのかでも広がっております、ヒールやです、ね、パンプスは非常に足に負担がかかり、外反母趾、靴ずれなどを起こしますし、腰への負担もあります。 労災の調査論文では18歳から26歳の女性の労災が多発しておりその原因はハイヒールの着用が原因と推察できると記載をされていますさらにハイヒールは立位姿勢の保 持, の保持機能が衰え前方に倒りやすいということも論文では指摘をされています、まあ、つまり転倒の危険性が高くなるということです こういった指摘がある一方就職活動や接客の職場などを主にしてパンプスハイヒールの着用が必須とされているようなところが多く見受けられます職場の中でハイヒールパンプスが必須で義務付けられていることについてまた今回このような要望書が出されたことに対する大臣の受け止めさらに今後の対応についてもお聞きをしたいと思います 根本厚生労働大臣、厚生労働省としても一人一人の労働者が働きやすい就業環境を整備することは大変重要だと考えております。で、このハイヒールやパンプスの着用については、まああのそれぞれの。 業務の中でそれぞれの対応がなされていると思いますがあの例えば、労働安全衛生の観点からは腰痛や転倒事故につながらないよう服装や靴に配慮することは重要であって各事業上の事実上や作業に応じた対応が講じられるべきであると考えております、まあ、それはそれぞれの職場がどういう状況にあるのかということで それぞれの職場での一般的には、一般人としてはそれは判断だろうと思います。よろしお辻かな子君、えー。ちょっと今、不十分かなというふうに思うんで、もうちょっとお聞きしたいんですけれども、このような要望書が出されたことについて、大臣はどう受け止めておられますか。 根本大臣あの、えー。そういう要望書を受 け,、えー、あの受けました、署名も受理しております。でやはりこれは、あのどういう一人一人の労働者が働きやすい就 業, 就業環境を整備することは、大変重要であると考えております。 まあ、ここは、まあ、いろんな動きが動向があるわけですが、えー、そういう動向を注意しながら、働きやすい職場作りを推進していきたいと思いますお辻加奈子君、あのー。もう少し受け止めを聞きたいんですが、えー、ハイヒールパンプスが義務付けられる必要はあると思われますか。大臣 あの義務づけられることについてどう思うかというお話ですよね、あのこれは女性にハイヒールやパンプスの着用を指示する、義務づける、これは社会通念に照らして業務上必要かつ相当な範囲かと、まあ、この辺なんだろうと思います、それぞれの業務の特性がありますから。 <笑>お辻子君、えー、いや私はです、ね、これやっぱりあの見直していかなきゃいけないし、義務づけなければ、だからハイヒールやパンプスを履かなければならない職場っていうのは、実はいや、よく考えたらないはずなんですね、だから義務づけ自身がもうだんだん時代に合わなくなっている、健康障害を起こしている、先ほど言ったように。えー 労働安全衛生から考えても、これ問題だと思うんですね、ちょっと大臣に問題だという意識があるのかないのか、ちょっとわからないで、もう一度問題があると思っておられるか、それともないと思われるか、そこだけでもお答えいただけますでしょうか。根本厚生労働大臣。はハイヒールやパンプスの着用を強制する、指示する、え こ, れをどうこれはあの、いろんなケースがあると思いますが、 社会通念に照らして、業務上必要か必要かどうかということ、要はこれは、社会通念、社会監修に関わるものではないかなと思います、だからそういう動向は 注, 意しながらあ注視しながら、働きやすい職場作りを推進していきたいと思いますお辻佳奈子君、えー。ちょっとなんか違うなというふうに思います。 えー、ちょっとあの突然ですけど、副大臣にお聞きしてもう、あ政務官、高貝政務官、あ, 官あ副大臣、高貝副大臣<笑>、えー、ハイヒール、パンプスを女性が義務づけられている、着用義務がある職場について、えー、多分ですね、ちょっと大臣、男性なので、ちょっと厳しいのかなと思うんです、感想で結構ですあの、感想としてどういうふうに思われているか、お答えいただいてよろしいでしょうか、突然で申し訳ありません。はい、高階 副大臣すみません突然のお尋ねであの十分な答えになるかどうかわかりませんけれどもあの、そもそも職場でそういった義務づけをしているところがどの程度あるのかということも、ちょっと私も承知してないんですけれども、あの一般的に言って、その業務の 必要な範囲、そして安全性確保されるような環境の中で労働者には仕事をしていただけるような、そういうふうなことを、まあ、みんなで環境整備をしていくというのが職場の考え方だろうとい う, ふうに思いますので、強制されるものではないのだろうとい う, ふうに思います。はい お辻、かなこ君。ありがとうございます。大臣にも、あの、ちょっとそれぐらいのことを<笑>ぜひ答えていただきたかったなというふうに思います。えー、こういうふうに、あの、職場、監修だということで、結局、足が痛いし、 外反母趾にもなるし、靴ずれも起こるし、店頭で労災もしているのに、結局言えないわけですよね、この環境をどうにかしてほしいと言っているわけですから、ぜひ受け止めていただきたいというふうに思います、特に労働安全衛生法は、えー、事業者に労働者の安全と健康を確保する責務というのを課しているわけです。そして これからこれぜひ検討していただきたいんですが、やはり女性にのみ、こういうハイヒールやパンプスを着用を求めるというのは、ハラスメントにもやはり当たりうるものだと思うんですね。 今、国家公務員が対象となるセクハラ規制である人事院規則1 0十1 0では、性別により役割を分担すべきとする意識、つまりジェンダーに対する言動もセクシュアルハラスメントであるというふうにしておりますので、こういったです、ね、ことはハラスメントになるということも、まあ、こういうところから明確化していると思いますので、労働安全衛生、そしてハラスメントの両面からの整理をしっかりしていただくように。 お願いをしたいと思いますけれども、大臣、ちょっとしっかりとこれ、取り組んでいただくことをお願いしたいんですが、いかがでしょう。う根本厚生労働大臣あの職場において女性にハイヒールやパンプスの着用を指示すること、これについては今、今、ハラスメントのパワハラという観点からのお話でしたあの。この当該指示が社会通念に照らして 業務上必要かつ相当な範囲を超えているかどうか、これがポイントだと思います。そこでパワハラに当たるかどうかということだろうと思います。で一方で、例えば、足をけがした労働者に必要もなく着用を強制する場合などは、パワハラに該 当, 該当しうるとを考えております。そそそここはどういうういい状況かいうこととしてその職場で どういう状況の中でそういうことがなされているのかという、そこのところの判断かなと思います辻か な, 子君、えー、なんかあの、要望を受けたということをです、ね、それも1万8000近くの方がです、ね、署名をしているということを、ぜひとも受け止めていただきたいというふうに思います、議論を始めてください。 えー、ちなみに、えー、カナダのブリティッシュコロンビア州では、えー、ハイヒール強制を、えー、禁止をしました。 また、イギリスのロンドンの大手会計事務所で、受付係として下請け会社に採用された女性が、ハイヒールを履いていないことを理由に帰宅を命じられたことで、大きな社会問題にもなっています。フィリピンでは、職場でハイヒール着用の強制を禁じる行政命令が施行をされているということで、これはです、ね、今あの、多くの国で、この強制はやっぱり問題なんだということが、えー 課題になってきてきるわけですですので、しっかり取り組んでいただきたい、多くの働く女性や働こうとしている女性たちにとってのこれは壁になっていて、性差別の一種でもありますから、一刻も早く対応していただきたいというふうに思います。